おじさんが仲間入りだよアシュレイ・ジェイ・ウィリアムズです新しく新サバイバーとして今日放り込まれましたキラーはプレイグか 安定の第一村人である。 どうしても通常では攻撃したくないご様子だなああ、衰弱負傷パークに変化なし。 っパークの色が、変わったなやはりゲロ不詳は加算なしか、うん、発電機5台でこれは早期退社か俺に優しくしてくれ俺の固有パークはどれも危機的状況にならないと発揮しないらしいフリップフロップ禁止状態で溜まったゲージの 50% が担がれた時のもがき進行度に変化品止放置してくれなきゃほとんど使えない仲間が助けに来てくれてるありがとうのゲロ返しほんとごめんプレイグウルレアードーン積んでなきゃこのまま治癒しないでやりたいけどどうかな まっすぐこっち来てるこれは怪しいか オートするたびに強調表示されるアドオン積んでそうだな<音声>これはもう積み助かったら即治癒しよう<音声>これは破滅がついてるのか 厳しい状況だ。弁当閉めろ。最大48メートルまで、瀕死の生存者の回復進行度が、オーラの色で判別できる。あなたが瀕死の生存者を、負傷まで回復させると、双方に殺人鬼のオーラが、4秒間見える。スミスありがとう。毎度ゲロ申し訳ない。 よしこれで位置バレないはず英雄の奮起殺人鬼の通常攻撃を3回受けると発動するパーク発動中負傷状態から瀕死になる攻撃を受けても無効化できる完全に回復した際殺人鬼から12メートル以上離れるとオーラで位置がバレる英雄の奮起が使えそうなパークなのかな 破滅破壊ナイス強化音だ気をつけなければキング頑張ってくれたなー発電機は任せろー 仲間が救助してくれるなうわここバッチーからやめとこおおドワイト有能持ってるのか よし通電キングアドレナリン持ってたなこのタイミングで強化か厳しいなこっちのゲートは開けてくれてるおお、救助ナイス。 ダメだやっぱりキャンプされてるこっちのゲートも開けなくてはキングの方にプレイグは行くはずだその隙に助けようナイスドワイト俺の足音 ごめんやっと来た英雄の奮起発動できる、ま、だ足りないか お脱出成功発動できて1、2回ってところかなみんな GG